ートもうほんと私ね破産 の, <咳>の手続きってやってますけど今でねカードもねもう1回か月りしかね借りれないんですよねほんとその支払いがねもうできなくなると もうあの破産宣告、うん、でそのローがもうくまなくなりますよね破産宣告するとだからマイナンバーのカードがその裏側にですね あ, のあったとしても金色のね 私のですよあのローンに関しては組めないっていうことになるっていうことはその現金でですねもう使っていくしかないんですよねだからですねその国もその回収の仕方ね 企業は助けるでしょうでまたそ れ, あれでしょう作成していくでしょう、まあ、こうパソコンでもいいですよ携帯でもいいですよまン、あ、まンまンまあ新製品作ってねにねで車もそうね生産生産新車新車新車も出てますけど、まあんま変わんないよね見てて。 歴史的にね、変わってでその今使っているまあ、国民が使っているその車も、それもサイあのリサイクルですよね。車が会社がその引き取ってその車をね、なんでここでペシャンコにするんですかって。 解解体のの仕仕方方あるでしょ分解の仕方全部分けるんですよ分けて一つ一つその車生産してる人分かるでしょ部品どれがどれで誰でどで作ってこう車ができるよ動くよっていう仕組みをね知ってるでしょ設計図のされた方特にそう スクラップするんですか一つ一つ分解してまた再生に持っていかないとほんとにでさあシートも皮でしょ皮になってるでしょで鉄は鉄で分かれてるでしょ で、プラスチックはプラスチックねでタイヤはタイヤねタイヤで分かれてるでしょゴムでしょなんで分ける作業しないんですかってだからね企業で、ね、えらいことしてるんですよほんとマイナスねしかも マイナスな仕方してるのねプラスじゃなくてだからねゴミの分別ねこれこれがいい例ですよこのやり方ゴミ収集ゴミ会社ゴミそのね集めてそのやってもらうっていうねこれ基本 国民やってるんですよやってない人もいるけどねでもそれも少数一人か二人ぐらい全員がやってるわけじゃないんですよ分けてるんですよ国民はちゃんとだから車でも建物でもそうですねこれ。 ね、木目使ってるでしょ木目見えます木目木目使ってるでしょでコンクリートねこれまた別なんですよ本当にだからね企業とかね国とかこれ大変ですよこれ。 ね、物をね作成作成するのもいいけどねいろんなものね紙でも木木類木木材ねでガラス素材作ってるのあるでしょそれねだからその作成すればその小さい会社でもいいです 子会社でも、中小企業でもいいです。大会社でもいいです。責任あるんですよ、あなた方って。それをどう使っていくか。ここ、考え方、考え、その経営者が考え方を持ってやってると、要は部下、その働いてる方々と、社長ね、社長出てこい。現場に。 何にもね現場に対してこうほったらかしな社長こダメね仕事してねえんだもんだってトップの人間がそれは大きかろうが小さかろうがね国だろうがねあの天皇天皇もふくらべてる現場に行け 現場に行って話聞いてこいそれからもう全部だ国民クレーム困難に関して訴えてる人にところに来いそういう仕事してんのかっつってんだよ個人だろうが団体だろうが関係ねえ天皇でもダメ 来なだめで話聞けまず国会国会と天皇同士が話したってねピンとこねえよそんなの本当のことっていうのはね分かんない 説明されても国 会, 国会議、内閣総理大臣なら何だろうがね、その人物で、その、してるだろうが、ね、そんなもんじゃねえよ、天皇の仕事って。だめだよ、そんなの。 安倍さんね、安倍さん、自分で行ったでしょ、自分でその候補して、その行ったでしょ、でもね、分かんないですよ、それは、その周りにいる方々が、安倍さん、ぜひ、もう、その、ねその、行ってくださいと、その国会のねその、選挙に出てくださいと。 頼まれたんだら別で、すよでそれ2種類あるのね、自分から言ってこ、この議員になるんだって決めて入っているのか、それとも誰かからね、指示をされて、いいぜひやってくださいと。選挙に出る前にね、そこ、まず、 私分かんないはっきりはっきりしたところが分からないだけど2回目ねこう指示されて周りから指示されて急遽安倍さんもう安倍さんやってくださいと」とほかの方はもう安倍ですと「安倍さんやってください」これね ってことはつまりその 前, 前にとその選挙を 出, 出る時にですね周りから支持されたってことが分かるんですよ多分ね多分ね私が見抜く目その別に本人から聞いたわけじゃないし誰かが聞いたわけでもないですよだけど見ててさ もうそういうその、阿部さん、急遽急遽その何、なんとかバッター、そのね、何あの急きほら、帰る<笑>あるじゃないですか、バッター5台、坊台みたいな、もうトップで、トップで、ね、もうまいの強い人がねあの、言ってくれって言って、あの、 交代とかね、あるでしょ急遽交代国民の皆さんもですねそれはですねよくその判断瞬時にね 見, 見て見ただけで判断することに対して本当に<笑>見抜いてくださいね だから そ, のそれは一つの例ですね、でその企業のトップに立つ人、これ、自分でね、自分で自力で立ち上げてる人なのか、その誰かからこう指示されて、ああ、やってくださいっていうのか、もう協力します、お金、資金、提供します。 っていうやりり方ね二通りあるんですよ会社を立ち上げるっていうことに関してどちらが会社その保てるかそのトップトップのでもやり方ねやってきたやり や, やり方に関して。 潰れる会社に関して見抜いてくださいねどういうやり方やってきてるのかそれは部下がよく分かってるはずですトップでやってる会社経営者っていうのはもうすでにもうすでにもう現場に、ね、駆けつけますよ寄付まず寄付 その社員え、まあ、社員というかいますよねで、その上に課長、でその上に、えーまあ、係長とか、ねね、課長とかありますよね、そのあれが決めてる、そういうやり方と、社長だけど、もう常にその人たちのね、その 同じ仲間で仕事をしてる人たちとその対応対等にねあの会議でも何でもいいですよ現場でも見 て, は見てる方全部その回ってる方のその経営者のねやり方どちらが伸びるのかそれとも持続していけるのか。 よく見た方がいい で, すであの全然 見, 見てる中身はもう分からなくても自分で考えるってことをしてくださいね国民の方ももの申す前によくよく考えた上で質問する今授業がまたちょっとストップしてますね